演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそいうわけで本日はこちらどうも こ, こちらファミリーマートのパン5種類を食べたいと思います少し前に人気パン7種類を食べるって言ったんですけどその時に他のパンもどんなものがあるか気づたまた買ってきてやっぱり人気があるものは派生主も多いみたいですがゼニッシュとかコッペパンとか。 そんな中でちょっとこの持ち歩きというのがものすごくないす持ち歩けるから持ち歩きいやそんなわけないじゃ ん, んパンはどれでも持ち歩けますからねではその持ち歩く食感ということなのでしょうかではこのその気になる持ち歩きから食べてみたいと思いますちょっと中身はおおチョコチップいっぱいですねではいただきます うん確かに美味しくはありますねでもやっぱり彼らにはちょっと及ばない部分もありますね君たちはこちらの持ち歩きチョコは中のチョコチップはいっぱいだったんですが思ったほどもっちりしてなかったのかなという印象ですねもうちょっと弾力がある方が良かったな厚みとかそういうのもあるので一概にはないのかもしれないうーんチョコしか出てないところを見るとあまり人気はなのかな 続きましてこちらのアップルクリームデニッシュ以前食べたカスタードクリームにりんごの角切りが入っているのですがりんごの角切りが入って甘酸っぱさが加わった反めカスタードクリームの美味しさがちょっと薄まってしまったような感じがあるのが残念でしたね初めてカスタードクリームにそのままで食べた方が美味しいって思ったかもしれませんそれぐらいカスタードクリームが美味しかったんですよねあれなのでこれちょっと残念な結果ですね続きましてこちらの 手巻きフランクロール、こちらは上に乗っているのがマスタードでなくマヨネーズなので自分でも食べることができました、本当とマスタードは苦手なんですね。そしてウインナーの美味しさを簡単、存分に堪能することができました、美味しかったですね、これや、やっぱりウインナーを感じたいけど、マスタードはちょっとという方にはおすすめです。続きまして こちらのコッペパン、いちごジャムマーガリンこれはシンプルながらいちごジャムの甘酸っぱさがふわっと広がってきて美味しかったですやっぱりこういうシンプルなのが一番味が出るのかもしれないですねであ、ラストにこのたっぷり粒あんデニッシュなんですけどうーん粒あんはたっぷりっていうことだったかなーとちょっと思い出しませんデニッシュに し, の考えるして考えると多いのかもしれません もうちょっとたっ感じたかったかなという気がするのはちょっと残念でしただから今回人気のある商品ですいと残念な評価が多 い, 多いですねうん人気のある商品が上に行きすぎてちょっとハードルを高くしてしまったかもしれませんそんな中でも今回の一番のこちらのいちごジャムコッペパンマーガリンで甘酸っぱいいちごジャムがとっても美味しかったのでこちらの点数とさせていただきますやっぱり揚げすぎた もうちょっと低めのハードルにした方が良かったかなで、なんで自分で知ってるんだそれをでは桜宮ルーブル美術館を彩るよルルーブル美術館に桜が咲いてもきっと綺麗でしょうねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいですブ舞演舞パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします